こんにちは、星夢ビルです。<笑>みんな来てくれてありがとうございます。ちょっとこっちの方がいいかな参加<笑>希望、ありがとう。えっと何、何人 ?8 人 ?1、2、3、4、5、6、7、8。8人で遊べるから結構入れると思います。 もしいっぱいになったら、あのー、ステージごとに切ってやっていこうと思いますこれだブブトンブトーンプレス英語が読めませんオンラインプレイモードかなこれか 一緒オプションであカラー ?BGM <笑>オンラインのホストローカルはオフラインオンラインはオンライン<笑>あ、これがオン ロ, ローカルでこれがオンライン プレイモードオッケー。あれ。イエス。プーパブリック。フリーフレンフレンド。オプション。パブホホスト。これか。 エミールは紫をいただきます。8? これでいいのかな途中参加 OK? ゲームモード。ワールド。バトル。エンドレス。ワールドかなこれでいいのかなキャンセル。クリエイト。これだ よし、行こうあすごいひなちゃん描いてくれてる<笑>行け行けオレンジ来た来た <笑>かわいい。よし。よし。はい。よいしょ。うまい、うまい。みんなうまい。癒されるね、これ。あ、あ、あこれで打てるのか。見るてっきり、あの、喧嘩になると思ってたけど。浮いてる。はい。え <笑>あ、こうか<笑>反射されな<笑>やばいやばい アクアメロンさんコンビル ど, どうすることもできないあえお、お行けたいけ た, いけた無事合流。 二人ずつしか行けないのか。はい。あ、鍵取られた。<笑>鍵、鍵返せ。鍵。<笑>あいたあいた。 鍵欲しいね。あ紐がなくなった。あ増えてる増えてる人が。え死ぬ。え一人でも死んだらダメなのこれ。やばいねみんな仲良く仲良く行こう。あ階段階段する。はい。 鍵フい<笑>けおうまいうまいうまいうまいすごいすごいすごいすごいうまいミルクコ天才集団なんだけどおい鍵鍵開けろ <笑>うまいうまいまたつながれてるお 絡まってるんだけど。もうジャンプ、真ん中でジャンプしないと。あ、ほんとに。えいちっ待って。二人ぐらい一緒に飛び込もう。黄色とビル行こう。行くよ。せーの。あ、ダメだ。もっといる。え、三人ぐらいいる 絡まってる、絡まってる。みんな、とりあえず、一列並んで、一列、一列。まず、まず、に並んで。<笑>おい、行きた、行きた、行きた、行きた。へんぱれー、へんぱれ。<笑>ちょっと、<笑>オレンジめっちゃ黒い、ね、<笑>いいじゃん、いいじゃん。頑張れ。 ダメだ、ダメだ諦めよう<笑>はい、並んでみんなえっと、半分半分3人落ちたらいけるいいじゃあ、緑とちょっと、ま、待ちなさい、オレンジ待ちなさい、オレンジダメ<笑>言うことを聞きなさい、オレンジはちょっと引っ張る役で<笑> 持ちたいの<笑>えっと、ちょっと待って、絡まってる、絡まってる<笑>。大変なんだけど、幼稚園児のお世話が。ダメダメダメ<笑><笑>オフラインだった、オフライン、な、な何色かがオフラインだった<笑>あ。ああこのオフラインどうしたらいいの<笑> 次、次何色あ、緑か。じゃあ、この、見ると黄色と緑で落ちますよ。行くよ。せーの。<笑>みんなこっち。<笑><笑>ダメだ。まっすぐ。まっすぐ並んで。<笑>めっちゃむずいんだけど。やばい。これで2時間使うぞ。はい。黄色と、 緑と紫で落ちましょう。あ、いけたいけたいけた<笑>先に、黄、先に黄色が落ちたらいいのか。先に黄色落ちて、その反動で見る。行くか。いほらこー落ちるなダメだ<笑>あ みんなストップストップみんな落ちたいんだななあ<笑>動かないんだけどあいけたいけた階段作るあっよしよしよし いいけるいけるるさっきのやり方でいこう残りの4人は引っ張るようによしはい階 段, 階段階段階段黄色が登れないダメダメ他の人はじっとしててほらもう無理だよこれダメ<笑> だ, めだ落ちようか 落ちたら絡まりける黄色が黄色見るの次黄色だよ黄色が絡まってる順番は固定っぽい落ちようあ、天ぷらさんコンビルこのオフラインのあいつどうなるんだろうねオフライン頑張ってもらわんと困るんだが。 順番きれいにして3人で落ちてもらってよしよしああこのままいけるこれで落ちてよしこれでこれめっちゃむずいねよしあ よし。いけ、緑。よし。いいぞ、いいぞ。よし、よし、よし。いけ、あー、欲しい。<笑>頑張れ。よし。<笑>復活するかなオフラインがね 生きてみるちょっと待ってオフライン増えてるんだけど<笑>オフラインが増えてるのやばいやばいえっなのあ皆さんコンビルあ減った減った来てくれてありがとうよし3人で3人で引っ張ろういけよいしょ 頑張れふ<笑> 3と3はダメか。持ち上がらない。<笑>あ、いけるいけるいける徐々に徐々にいけてるちょいとり震えてる。頑張れ頑張れいいぞいいぞいったよし。ちょっとずつ、ちょっとずつ落ちようね。 あ、むずかったー。階段これ。よしよし。やっと行けた。よし、行 け, ける、行ける、行ける。 引っ張ってもらおう、う引っ張ってもらおう。あ、よし<笑>あと見る、見るを<笑>よし、行けた行けたやっとクリアできた大変だねこれクリアしたときめっちゃ嬉しいこれまだステージ2だよ、みんな ごめんごごめめんんどうなるごめんごめんこれ責任がやばいやばいやばいやばいやばい<笑>やばいやばいやばいえむずっ え待って よ, よ3段ぐらいだったね3段こうかあもう1段あやばいやばいやばいやばいやばいセーフセーフ 2, 2, 2段ずつえ みんな言うこと聞いてないねなるほどもう一人は下二人いるそれでいける下行こうゴーゴそのまま行こう一気に一気にいっちゃえ ダメだ一人だねやっぱり<笑>ここね乗れるからこうかいけるいけるは一123123だね こっち来ないとまずみんなみんなこっち集合こっち集合こっち集合よしよしいいぞいいぞいいぞはいはいそのその上にのその上にの赤に2人オレンジに2人乗りますえ茶色茶色もうちょっと詰めるんだ 詰詰める詰めれるるれいい<笑>みんな綺麗に乗らないとそうそうそうそうそう3段目乗る人はこっちに行かないと乗れません こっち来てこっち来て赤、赤、こっち来てそうそうそうそうそういけるはいもうちょいいけるかなよし乗る乗る乗らないねもうちょいもうちょい詰めれるか。 だから、二段目が、もうちょい、離れれるかないけたこれ落ちないあ、いけた、いけたなるほど。よかった、よかった。全然。あ、いけた。えい。開けて、開けて。 <笑>あいけそう大変だ<笑>ドントプッシュ<笑>押すなよ<笑>押したら死んでしまう押すなよ<笑> 押すなよ押すなよボタンが。押すなよこれ緊張する。<笑>そこ難しいね。登ったところ難しい。慎重に行こう。<笑>これもそうやってみんなすごいみんなすごいじゃん 協力できてる<笑>みんな急がないでゆっくり行こうゆっくり次やったらキックするからなあわてんぼすぎるいうこと聞かないんだから全然 なんで学びなさいこれ青緊張する<笑>むずい緊張するね ダメだ。ぴょんぴょんぴょんって行かないと、ま、待つ場所がないね。 どんどんいてどんどんいて<笑>かわいいあのか鍵取らなきゃ<笑>見る飛び越えんの怖いんですけど 惜し い, いけるいけるいこうどんどんいこう。 いけるかおいったーナイスあ、クリアできたーいけたーやっといけたよーやっと一画面クリアできたーねめっちゃ難しいね。協力が。 とっても楽しかった。ありがとう。ミルも楽しかった。えー、YouTube のチャンネル登録まだの方、登録よろしくお願いします。それではまた次の配信でお会いしましょう。おつみるです。星夢ミルでした。バイバーイ。バイバイ。